はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、栃木にございます、お辻さんという焼肉屋さんにね、来ております。というのも、こちらのね、お辻さん、えー、僕もね、何度も利用させていただいておりまして、めちゃめちゃね、美味しいお肉がいただけるんですよ。で、今回はね、ちょっとあの、オーナー様にもご相談させていただきまして、この個室をお借りしてね、えー、撮影しに参りました。 今日はね、好きなだけお肉を頼んで全力でね楽しんでいこうと思いますはいってことでただいまね第1陣到着いたしましたまずね生2こちらがキムチの盛り合わせですねそれとこちらがねお通しのお肉でございますではまず皆さん乾杯と。 おしのお肉と。うん、まそう い, いやったで。続いても到着しました。こちらね低温調理の和牛ゆででございます。こちらが和牛ゆででございます。ね、焼きすぎた。焼きすぎた。いいえしょう。二枚いっちゃいますね。 よっない。次も到着しましたこちらが低温のレバ刺しでございます低温計はねちょっと早めにいっちゃいましょうにんにくと生姜<笑>上タン届きましたね上タンでございますやっべーなー 最高の撮影かもしれない<笑>、うんうん、<笑>まずこちらのユッケ完食でございま す, いますありがとうございま す, いますはいありがとうございます続いてのお肉もね到着しました<笑>こちらラムシンでございますまずこれね上胆子を こちらのタンの方にはねレモンをかけてこれ上タン塩レモンかけでございます、うんうん、もうね最高うん いー寒いちゃ<笑>、うん。うん。うわ。これ見えるかな。肉や。わくないこれ。うん、お塩で。ね シーでね、生も頼んじゃいました<笑><笑>、まあ、このおつちさんなんですけどいろんな栃木のラーメン屋さんと知り合わせていただいて、まあ、イベントとかもねお手伝いすることがあるんですけれども打ち明けとかね、まあ、ご褒美的な意味で結構ねここ来たりするんですよ。 もちろん、お値段的にはね、普通の庶民的な焼肉屋さんよりも少し高めではあるんですが、高級店なんかに比べると、だいぶリーズナブルなんですよ。なのに、お肉自体がね、まあ、うまいの。もうめちゃめちゃうまくて、栃木とかでね、何かがあって、まあ、ご褒美って感じでご飯を食べようとかってなるとね、うん、第一に僕はこのお辻さんが浮かぶんですよね。それぐらいうまい。やべえ。今日こんな幸せでいいのかな。<笑> 旅嬢でいただきます、うんま。はい、網の上めちゃめちゃ幸せな状態になってる。 あ<笑><笑>はいということで最初に頼んだね1陣目のお肉はすべて食べ終わりましたんで2陣目のお肉を注文していきましょうはいということでただいまね第2陣目のお肉届きました ととイチボも終了でございまますすどどっっっちちがだっけこ<笑>これれかな、まあね、ねナイスイ<笑>これ見えます大豆にお肉と最高だよ。 うんうん、そしたらこれがね2巡目の注文で頼んだラストのメニューですねレンガ焼きという 200g で注文したんですけどこれやばくないやばいよねこれは時間がかかるんで先に載せちゃいますね、うん、焼いてる間に他のお肉たちもよいしょ、うん、よいしょ ター干しにめちゃめちゃうまそうフあやべぇ幸せだレンガニコね、もういい感じかな<笑> ここに一旦お肉を寝かしておきます。はい、こちらのライライスの完食でございます。そしたらねこのお肉寝かせましたんでちょっとカットしていきましょう。<笑> ます。反則でしょうね。こちらのメニューは柚子胡椒をつけていただきます。 スイカのダ頼んじゃったのもう無理無理無理<笑><笑> YouTube だからって言って食レポとかねいろいろしなきゃと思ったんですけど言葉がね 出ない<笑>うまいどうしてもどうしてもやりたくて和牛ユッケね追加で頼んじゃいましたうどんた、えっと、こちらユッケ丼の完成でございます絶対うまいよね まあ。バカうまい。<笑><笑>うん。やってよかった。 土地さんで焼肉とお酒と前菜とすべてね完食いたしましたまあ、今回はねその大食い動画 ほどじゃなないいかもしれないちょっとね一人より食べる人<笑>ぐらいの量しかねもしかしたら食べてないかもしれないんですけどなんかね言葉に表せないんですけど幸福感この幸せ感がねもう半端じゃないんですよなので、まあ、今日はねこの辺りでご飯は終了したいと思いますこの栃木の近くに住んでいる方はこのお辻さんね本当にうまい肉が食べれますんでぜひぜひこちらのお店ご利用くださいということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました